ご乗車ありがとうございます。この汽車はマリオで、秋葉区の最上方面、それ守護神い地域です。次は広島、広島です。お出口の右側、五番線です。乗り換えのご案内いたします。呉線、矢野呉方面、快速アキスライナーひろゆき。十二時四十分から三番ですその後、各駅停まります。呉線、釣島ひろゆき。十三時。 列車の行き12時369番乗ります新幹線ご利用のお客様はお近くの階段またはエスカレーターを上げられまして2階新幹線乗り換えのまでお越しくださいこの先列車が最えにいますので私のお客様はつりかわ2階をお越しください今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます間もなく広島広島です お出口は右側、ご覧くだます。開く前にお気をください。お降りの際、車内に手袋、マフラーなどお忘れ物ないよう、今一度手間を差し込てください。次、はい、の広島では、列車待ち合わせのため、およそ5分停車します、はい。引き続き、はい、ご乗車の方転は、12時20分のすぐまでしばまく